第71回別府大分毎日マラソン、大分市の高崎山海玉子マイスタートから大分市営陸上競技場ボールが5日に行われ、市山翼、26小森コーポレーションが2時間7分44秒で日本人トップの3位でフィニッシュ。優勝はイブラヒムハッサン、26時ブ前回大会で西山雄介、28。 トヨタ自動車がマークした2時間7分47秒の大会記録を上回る2時間6分43秒でゴール。さらに青山学院大の横田俊吾、4年、は2時間7分47秒の4位で、マラソン日本学生記録を20年ぶりに塗り替えた。スタート時の気温は 8.3 度。 北の風に 2.2M と走りやすいコンディションの中でのレースとなり、序盤は海外招待選手の3人を含む50人ほどの先頭集団に、参加選手中ただ一人2時間6分台の記録を持つハーフマラソン日本記録保持者の小倉祐介、29ヤクルトは集団の中央付近での位置取りに、先頭集団は10キロを30分3秒で通過し、 5キロ以降の1キロのラップは3分前後のペースとなった。15キロは45分5秒で通過。スタートからここまで5キロをほぼ15分のペースで刻み、集団は39人に。小倉はペースメーカーのすぐ後ろにつき、1万メートル全日本記録保持者で初マラソンの村山幸太。 29GMO インターネットグループ、ラ国内招待選手も勝負の後半に向け安定の走りを続けた。折り返し地点で戦闘が1時間3分25秒で通過すると、村山が集団から遅れ始め25キロ付近で左足を何度か叩く場面が、 さらに20年優勝のハムザサハリ、29モロッコは右玉ももを抑えながら走るのを止める場面も見られ、先頭から離れてしまった。集団は徐々に縦長になると、26キロ過ぎでは小倉が先頭から遅れ始め、一度は先頭集団の中に戻ったが、29キロ過ぎで突き放されてしまい苦しい展開に、 30キロ地点でペースメーカーが外れると、外国人招待選手のイブラヒム・ハッサン、26ジブチ、ダニエル・キプチュンバ、25ケニア、が前に出て、一田高志、30アサヒカセイ、一山翼、26、ラ12人の日本人選手がついていった。37キロ地点で小山塚さん、32スバル、ラが6人の集団で先頭の2人を追い、 38キロ付近では、文国賢人、28豊田暴食、木村慎、28八本田、志山の3人が前に出て、青学大の横田が猛追。勝負は最後のトラックでの戦いとなり、志山が苦しい表情を見せながらも、後ろの3人を振り切りゴールテープを切った。レースを終えた志山は、 これまで何度かマラソンを走らせていただいて MGC の出場権が取れなかったんですけど、日本人トップを狙っていたので嬉しい、と喜びを噛み締めた。さらにマラソングランドチャンピオンシップ MGC10 月の出場権を獲得し、MGC はオリンピックに向けての第一歩だと思っている、と世界の舞台に向け今後を見据えた。 今大会は世界陸上ブダペスト8月の選考レース、さらにパリ五輪代表選考会となる MGC へのチャレンジレースの一つとなり、シヤマを含めこの日6人が MGC への出場権を獲得した。 別ップを置いた毎日マラソン結果、優勝イブラヒムハッサン2時間6分43秒米印大会審。ニーダニエルキプチュンバ2時間6分48秒米印大会審。 3位、一山翼2時間7分44秒 MGC、米印大会新4位、横田俊吾2時間7分47秒米印日本学生新 MGC5 位、文国賢人2時間7分53秒6位。 木村新2時間7分55秒 MGC7 位、小山市2時間8分0秒 MGC8 位、丸山龍也2時間8分26秒9位、安井雄一2時間8分48秒10位。 作田直也2時間9分06秒 MGC11 位、市田隆史2時間9分15秒12位、中西明隆史2時間9分34秒13位、村本和樹2時間9分41秒 MGC。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録